キングプリンスヒラの仕様、ウビラブ。ジャンプ知念声の教習も、内容すすきすぎ、の声。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンスヒラの仕様が主演を務める映画、ウビラブ。が11月9日に公開され10ケラ11日の国内映画ランキング。 工業通信社提供では3位にランクイン。土日2日間全国215スクリーンで動員14万3000人、教収1億7000万円を記録した。ジャニーズ事務所が今最も力を入れて売り出している平野だが、ひとまず前作の主演映画の動員を上回り、結果を残したようだ。 今作は、好きと言えずド S のふりをしている超こじらせ男子泉ン平野、と、幼馴染みで超ネガティブなヒロイン春名優羽根、桜井ひな子、の恋を描くラブストーリー。累計発行部数百八十万部を突破した星森ゆきも死による人気コミックの実写化で、平野桜井の他には玉木ティナイソムラユーと桜田日より伊藤、ケンタローラが脇を固めているアーテイル。 平野といえば今年は女優タイラユーナがヒロインを演じた映画ハニー3月31日公開でも主演に抜擢されておりこちらは9位スタート公開前の時点で平戸の熱愛疑惑が広まった影響か土日2日間3月31日から4月1日全国145館 で、動員 55,097 人、教習は 6,406 万 5,900 円という結果でした。映画情報サイト、映画 .com によれば、We Love 和ハニーの教習費 265.3% で、 桜井と俳優吉沢明が共演した映画ママレードボーイ4月28日公開と比べても今日週比 239.2% の成績だったとかジャニーズに詳しい記者ツイッターなどでは原作ファンだから楽しみだったけど想像以上で満足キュンキュンにしすぎた原作ファンからしても最高でした と好意的な感想が多く見受けられレビューサイトでもおおむね高評価がついている。しかし、同作を見たネットユーザーからは、はっきり言って前半は平野くんのプロモーションビデオみたいな感じ。平野くんファンにはおすすめの作品、全体としての流れがない。メイン二人の演技がオーバーすぎて、共感できる要素なし、と、適厳しい意見も。さらには、 ハラスメント満載のいじめ増長作品だった。親としては絶対見せたくない。今の世の中ではダメなシーンが目立つ、ドキドキワクワク感がなかった。演出と演技力の問題。桜井ファンにあまりおすすめできず、平野ファン専用の映画、5.0 の評価をつける人はほぼ平野仕様ファンだろう。内容がすすきすぎて途中寝そうになった。 と、脚本や演出の責任を問う声や、ネット上の絶賛コメントを疑問視する書き込みもあった。とはいえ、前述のように、数字面では、まずまずの滑り出しとなった同作。今年秋公開の話題作のデータを見ていくと、例えばエグザイル三代名ジ s o ソウルブラザーズへの岩田豪天と杉咲花の共演作、パーフェクトワールド君といる奇跡、10月5日公開。 は、ウビラブ。よりも上映感が多い全国323スクリーンだったが土日2日間で動員8万9000、人教習は1億1738万0800円。また、佐藤健と高橋一生が共演し、僕男10月19日公開の記録は土日2日間で8万9000人を動員し、 今日一1億2000万円、全国299館を挙げている。これに比べ、215館で始まった、ウビラブは動員14万を突破しているため大健闘と言えるだろう。今年公開のジャニーズタレント出演映画と比較しても平野のブレークぶりが証明されています。平成ジャンプ知念ユースモモが単独初主演を務めた。 坂道のアポロン、3月10日公開はオープニング2日間で動員6万5000人、教収8500万円、全国289館を稼ぎ、8位発信でした。坂道のアポロンはジャズを通して描かれる青春物語ラブは中高生向けのラブストーリーとジャンルは違う、ものの今作で平野は知念声を果たしていますから、ね。 ちなみに、ジャニーズでトップに君臨する嵐の桜井翔主演、ラプラスの魔女、5月4日公開、は、公開後土日2日間で、動員は約20万8000人、教習は約2億7800万円、全国323館、でした、どう。また、黒島ケツナとジャニーズベスト小田木餅が W 主演した3月3日公開の、プリンシカル。 恋する私はヒロインですか全国164、館和風切り直後の詳しいデータは不明ながら8位に初登場していた。ジュミーからしても、ウビラブはプリンシカルより好調な出足を切ったものと見られる。11月19日には東方シネマズ日比谷にて、ウビラブ公開予例トークショーが開催され主演の平野が登壇する。こうしたイベントで、